会場の皆さんこんにち は, にちは、えー、埼玉県の朝霞市から参りました若木焼と申します2023年今年最初の演舞となります皆様に感動を与えられるよう一生懸命演舞いたしますのでご声援のほどよろしくお願いします 僕が、構え、両乱 でえっ、ー、と。